「ママはお仕事泣かないでママの代わりのお姉ちゃん先生とよい子で一日過ごします」「人形ブロック車にボールおもちゃ友達いっぱいよ」遊ぼうよ「遊ぼうよ遊ぼうよ今日も楽しい保育園」「ママはお仕事頑張って君はお昼寝 つやすやお休みもうふかけるプリンゼリー目覚めのおやつおやおやとりっこおんなじよみんなで囲むテーブルが楽しい保育園ママはお仕事終わらないこっくり始まる時間だけど寝たら帰りが寒いからなぞなぞ りりとりじゃんけんぽん明かりのついた教室で優しい先生とママを待つ楽しい保育園。